時刻は二十二時二分を回りました。皆さんこんばんは。こんばんは。はい。再び夢大陸の時間でございます。はい。みなさんこんばんは、えー。巨人はコスプレだけはやってますけど、あとは、えー、動画は見てます。以上です。 今日もよろしくお願いします。くりです。うん、はーい。えー、っと。今、スタートするときに、うん。誰かがミュートしてないって。 本日はですね、実在のフランス人のアーティストのパトリック・モヤさんという方がいらっしゃるんですけれども、その方の現代アートシム・モヤミュージアムさんをご案内してみたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたしますね。おい。あの、結構ね、楽しいあの現代アートが多いんで、あ, あの難しくないと思いますんでね。なプップな雰囲気ですね、今ね。そうですね。 モヤミュージアムさん自分なのにアンチモヤパーティーデモをしてる、ね、<笑>いる人たちがいるんですけどもねフランスのこの、うん、あフランス人の方なんでねフランス語でなんかいろいろシプレヒコールをあげてるデモ隊の皆さんもいらっしゃるんですけども ね, いねはい、まあ、ノリとしては自分のシムなんだけれどもあのー、あれですね なんだろう。も や, もやもやもやもや言ってばっかりいるんじゃないよみたいな感じで自分で。ツッコミを入れてるという感じでね。どこ行った。のお、あれ。あ、こっちですね、こっちですね。置いてっちゃいました。ついてきてるもんだと思ってま、失礼いたしました。こちらでございまーす。失礼いたしました。向井。今日 は,、えー、は、えっ、ー、と、北西側って言ったらいいのかな。もやーってでっかく書いた。 文字のビルじゃないけど、タワーがあると思うんですけれども。あれも中ちゃんと登れたりとかして、作品が飾ってあったりなんてことになってますんでね。おお、あの中に登れるんだ。登れです、ね。るただ字がもやーってあるだけじゃなくて、うんうんうん、中ちゃんとあの。入れるようになってて、うん、あの上に上がっていくごとに、あの作品が飾ってあるなんていう展示。えー、<笑>すごいえ、あ、人住む。 えっと今いるところはひとしむですね、うん、で同じような感じでまあ違う a、えー、なんつったらいいんだろうすごい感じだ、ね、アート作品なんかがいろんな形で展示がされ て, るっている感じ、うん、すおはい。ではじゃありたくさんがお、はいこちらの方へ進んでいっ て, みて、はいあう綺麗ねなんかもう何も考えずにパッと見て まず色であ綺麗だなって、うんうん、思いますね。これ面白いなっていうのは結構、うんうん、でしょう。で今あの奥に映ってるあの顔が変、うん、パパ パ, パって変わるね。あの、うん、もやさんご本人の写真とあとはえっとマスクをかぶってマスクのそのアートをしたマスク。うんうんうん。あマスクじゃないんマスク。うんうん、でなんて言ったこともされててまあその辺の表現なんかもねああいう今見えてるような感じであの。 展示してあったりとかですね、うんうん、あとはドリーくんがここで下をドリーくんがペロペロっと下出してるしてたりとかですね、うん、こんな感じでいろんなものが飾ってありますよー、うんへんへんへ、うんなるほどねで、そのスタ、ね、あのさシムを提供して そうこういった展示をしている、うん。すごいね。はい。あ、四シムも提供されているんだですね。シムもう一個あります、ね。あ、ここシムかな。でも、なんか、あの、僕も昨日、モニちゃん。進めなくなった。ここ 難しいこと考えないで見て楽しいなっていうのが結構多いでしょう、うん、こういう感じでうんうん、うん、<笑>また結構登ってる登って<笑>めっちゃ見てるし、うん、なのであの 3D の世界なんかでもあのセカンドライフが行われる前とかからもそれこそ何とかビットとかそのぐらいのパソコンの時代の頃から、うん、もうパソコンなんかを使って、うん、自分の作品表現されたりなんてこともしてらっしゃるんで、ね、いろんな作品が。 数多く揃えているというか、作られているアーティスタってね。レイ、ね、ンティングとか、ジョーイング、彫刻とか、陶器とか、デジタルアート、3D も。そうですね。多, 様な多種多様でございますね。うん、うんうん。まあ今いるところは、まあそんな中でもあ、うん、絵画的なものといったんですかね。そういった感じのものが、この建物は数多く、 展示している建物になっています。うんうんうんうん、おお。あ、すごい。天候もいらないここ。あ、ほすごいね。で、しかもここ結構高い建物を作って、うんうん、その建物を実際登ったりできるようになってるんですけども、その登ったところにももう数多くの作品が飾ってありますんでね。でもゆっくり来たらすごい楽しめます、ね。そうですね。ここ結構あのじっくり見ていただいても楽しいですよ。 あの、ね、普通、なんか同じようなものだけしか置いてないようなところあるじゃないですか。ね、で、うん、今、えー、とここにいるところはこういった感じで絵なんですけども、これからご案内するところなんかはですね、また違った感じのですね、うん、作品、しかも入り口のあの上のところに、カタカナで、もや っ, って<笑>でっかく書いてあるのとか、うん。<笑> のののとでででこここううううううっっっていててていいるんだよねねねししょょょ、ね、れれれ、あのー、タッチがが、あのー、周りの味があ似まます感じそそそそたち面白全然あサウンド消しちゃっていいのかしら私全然今声がしない、うん こんな感じであ、なんかでもタイがいっぱいいるんかえ、ちょっと無く<笑>あれあれ無大陸はこの辺でお別れでございます来週も皆様お楽しみにお楽しみに お, お楽しみにお楽しみにバイバイお楽しみ に, しみにバイバイあ、待っ て, て 「世界は二人を引き離して」「会いたくて会えない日々を数えて、hey.」「そう今一度消さない」 ラヴィット